はい皆さん、こんにちは、はいえー。第1課、レストランで働いています。ねえー、皆さん、えー、日本に行ったらあしたい仕事がありますか、うんね、今日は、えーね、働くこと、ね、この課では働くことについて勉強します。はいえー、1番、お久しぶりです。 今日は話す練習ですね。このね、Can do zero o 読んでみましょう。はい。久しぶりに会った人と挨拶をすることができる。久しぶりに会った人と挨拶をすることができる。はい。ね、えー、で一番はまず会話を聞きましょう。ね、どんな会話でしょう。久しぶりに会った二人が挨拶をしています。 久しぶりに会った2人が挨拶をしています。はいでは、その2人の会話ですね。まず、1番は、初めにスクリプトを見ないで会話を聞きましょう。ね、スクリプトを見てはいけません。ねはい、1から3のイラストの2人は、どんな関係だと思いますか ?A、C から選びましょう。ねはい この2人ですね。はい、この2人が、ねはいえー、どんな関係だと思いますか、はい、?A は友達 B は先輩と後輩 C は知り合いですね、はい。じゃあまず会話を聞いてこのおじさんとおばさんが友達でしょうか先輩と後輩でしょうか知り合いでしょうか はい。じゃあ聞いてみましょう。行きますよ。1。ああ、お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですかはい。おかげさまで。お短い会話ですね。はい。何でしょうかはい。これはあれ。はい。C。知り合いですね。 はい、わかりましたか。うん、後でまた聞きますからね、わからない人も、ね、次に行きましょう。じゃあ、この二人は何ですかね。友達でしょうか、先輩と後輩でしょうか。あ、久しぶり。久しぶり。元気。うん、元気。はい、これは。どっちかな。はい。 はいそうですね友達ですねはいじゃあさ最後は多分 B ですね先輩と後輩だと思いますが聞いてみましょう三。あ久しぶりお久しぶりです元気はいおかげさまではいこれは B ですさあ皆さんわかりましたか CAB じゃあもうちょっと聞いてみましょう はい、次はスクリプトを見ながら聞きましょう。2番ですね。スクリプトを見ながら聞きましょう。はい、じゃあもう一度聞きます。1あおあおお久しぶりですお久ししぶぶりりででですすす元気ですかはい、おかげさまではいいいですね。はい、えー、この2人は何でしたっけ関係は うん、知り合いでしたね。どうして知り合いです、知り合いか分かりますかうん。また何度も聞きますからね。はい。じゃあ次に行きます。じゃあ2番。2。あ久しぶり。久しぶり。元 気, 元気うん、元気。はい。ね。こっちはですがあるけど、こっちはですがないですね。はい。じゃあ3番行きましょう。 三。あ、久しぶり。お久しぶりです。元気？はい、おかげさまで。はいね。一番は A も B もですがありますね。二番は A も B もですがありません。三番は A はですがありません。でも B はですがあります。 ねえ、はい、どんどん行きますよ。はい。じゃ あ, あ何回も聞きますね。はい、えー、会話をあね。形に注目ね。はい、1番。会話をもう一度聞きましょう。女の人は ab のどちらの形を使っていましたか？はいね。女の人ですよ。女の人はどちらの形を使っていましたか？ ははああはいおかげさまで、はいいいいいででですすすかか、えー、女の人は何とと言言まましししたたおお久ぶり元気ね、はい、オッケーじゃあ次行きましょう。 女の人ですよ。女の人は a を使いますか ？b を使いますか？にあ、久しぶり。久しぶり元。元気？うん。元気？はい、いいですね。久しぶり。元気でしたね。はい、じゃ、あ最後3番ね。女の人は？ A ををを使使使いいいままますすすす。元気はい、おかか ?B、はい、同じですね。これは久しぶりと元気を使っています、ね、だから女の人はね、えー ね、1番はですを使いますけど、2番と3番ではですを使っていません。はい。で、じゃあ、ここにありますね。どんな人に A を使いますかどんな人に B を使いますかはい。もう皆さんわかりますね。はい。ね、女の人は1番はで、ね、すを使いました。ね、えー だから自分より上の人とかね あ, のあまり仲良くない人にはですを使っていますね。でも友達とかなんだろう自分より下の人そうですねあの後輩とかね そ, れその時にはですを使っていません。これをもうちょっと。 知りたい人は、ね、ここ見てください、ねえー。ここに後でスライドをシェアします。ねえー、ここに、えー、見えない。えー、ちょっと、うんねはいえーね。このスライドの最後に文法ノートがありますからね。ここをよく読んでください。ね こ, れね、このスライドの次の次にありますからね。はい はいじゃあ2番いきますよ。 に。あ、久しぶり。久しぶり。元気。うん、元気。ね、友達ですね。はい、三番は何でしたっけ、先輩と後輩。三。あ、久しぶり。お久しぶりです。元気。はい、おかげさまで。はい、いいですね。はい、女の人が。 どっちですか先輩ですか後輩輩輩でで、ね、ですすすかか先先ね。らですをつけませんね。はい、いいですね。はい、じゃあ次に行きましょう。はい、えー。2番。久しぶりに会った人に挨拶をしましょう。久しぶりに会った人に挨拶をしましょう。はい。じゃあまた。えーね、1、2、3番ありますよ。はい。1番。 会話を聞きましょう。ね。一番、会話を聞きましょう。じゃあ、聞いてみましょう。お久しぶりです。お久しぶりですお元気ですかはい。おかげさまで。はい。いいですね。四番は、全部上ですね。はい。じゃあ、五番聞いてみましょう。久しぶり。久しぶり。元気 うん元気はいね5番は全部これですね。あのですがないですね。はい。友達ですかねはいじゃあ皆さんシャドーイングしてみましょう。シャドーイングは、ねえー、いつも授業でやっていますね。はいじゃあやってみますよ。あのね テキストじゃなくてあの、スクリプトを見ないでやってみましょうね。あ、最初は見てもいいです。最初見てやりましょうか。ねお久しぶりです。お久しぶりですお元気ですかはい、おかげさまで。できましたかはい、じゃあ次は皆さん、スクリプトを見ないでやってみましょうか。ね、はい、目を閉じてください。ね目を閉じて聞いてみましょう。 あすいませんもう1回お久しぶりですお久しぶりですお元気ですかはいおかげさまではい。最後ちょっと難しいねはいおかげさまでねおかげさまでねおかげさまでねはい。じゃあ5番シャドウイングしてみましょう久しぶり久しぶり元気うん元気もう1回行きますよ 久しぶり元元気気うん元気、はいね、あのもっとしたい人はねスライドから、ね、スライドのを見てね何回もやってみてくださ い,、はい。じゃあ3番に行きましょう。はい、友達先輩や先生知り合いなど相手を決めて「久しぶりに会った」という設定で挨拶をしましょう。 ねえーね、あの話しましょう。ね、じゃあ私がやってみます。ね、私はじゃああの先生ですから、ね、私が先生です、ねえー。皆さんは学生ですね。はい、じゃあ私たちは久しぶりに会いました。ねはい、じゃあやってみましょうか。私はこれを言いますね。先生ですけど、ね、授業ではですますで話しますからね、はい、やってみましょう。 お久しぶりです。お元気ですか？はい、できましたか？はい、もう一回やってみましょう。ね、えー、私が話した後に皆さん話してくださいね。はい、お久しぶりです。お元気ですか？はい、もう一回やってみましょう。お久しぶりです。 お元気ですか。はい。よくできましたね。多分。はい。じゃあ次は同じですけど、皆さんが先に行きましょうか。はい。ね。えー、ね。私がこっちですね。こっちやりますよ。はい。じゃはい。スタート。お久しぶりです。はい。おかげさまで。はい。もう一度行きましょう。はい。じゃあ。 せーのお久しぶりですはいおかげさまではいよくできましたはいじゃあ次は友達私たち友達になりましたね。友達とか同僚ですねはい、えー、下でいきましょうねはいじゃあ私がいきますよ最初に久しぶり元気 はいよくできました。ちょっと見えませんけどね簡単ですね。はいもう一回いきましょう。久しぶり。元気はい。じゃあ次は皆さんが先にね。皆さんがこっちですよ。こっち。はい。やりましょう。はい。せーの。久しぶり。うん。元気。 はいもう1回行きますせーの久しぶりうん元気はい、えー、きっと上手にできたと思いますねはいはいえっ、ー、とじゃあねこの授業はここまでかなはい、えー、ねもう1回ねあの音を聞きたい人ねはスライドを見てくださいね はい、あと文法ノートねよくわからない人はここを読んでおいてください。はい皆さん今日はお疲れ様でした。